グランドラインその旅のさなか見ろよあの島でけいとうがいっぱい立ってる空に伸びてるあの光はなんだよし面白そうだ行ってみようちょっと待ってるね変な形のせきらがすごい速度で増えてるいこいつはノンクアップストリームだーなんだあやおい落ちるぞうわ させる気よ もう抜けたぞ出会い秘められた力その果てにある新たな結末 ピースここはあなたたちの記憶をもとに作られた世界よ。